皆さんこんにちは水戸藩よさこいです三年ぶりの開催メンバー一同本当に心待ちにしていました一回一回の演舞を全力で感謝を込めて二日間踊り切っていきたいと思いますどうぞ 5,000 円ほどよろしくお願いします一部明日を 急げ 積み重ねてきた敗北だ決して売れることのない魂を築き上げる生きる明日を掴み取り己が力でその道を切り開けここからが勝負だ 天気絶望 伊都藩よさこい連の皆さんでした。ありがとうございました。